チューブレスタイヤのパンク修理の動画を作ります今回使う道具はこちらですチューブレスの修理キットは他にもありますが比較的入手しやすい量販店や売機用品店などでも割と売っているタイプのものですハンドルとこういった先端これ は, こ れ, はこれがシール材ですけどもこれをここに挿して 入れるタイプ入 れ, 入れるようにこういうふうに組み合わせて使いますで逆にするとこちらがリーマーですねこれはパンクのりですこういったものがセットで売っています今回はこれを使ってやりますこういった補修用の、えー、補修というか追加用の、えー、パワーバ ル, バルカー シールタイプというものらしいですが、こういったものも、す。その他使うものはドライバーマイナスドライバーとプライヤーです。これは車載工具でも間に合うと思います。今回はエアが入れられる環境で修理をするので使いませんが、出先でパンクした場合、エアが充填できないときのためにですね、こういったエアボンベも持っていると緊急時に助かると思います。 中身はこれ炭酸ガスと書いてあります。もちろんハンドポンプでもいいんですが、えー、この方がコンパクトなので、えー、持ち運びが便利じゃないかと思います。それでは始めましう、えー。このように、えー、異物がタイヤに刺さっていて空気が漏れているのを発見したらまあ、当然異物を抜くわけですけど、 出先で慌てて抜かないでできるだけ空気が充填できる環境で抜くことをお勧めします。中ベースタイヤというのは、まあ、今回これ激しく抜けてましたけど非常にゆっくり抜ける場合が多いのでまずは慌てずに走れるだけ走ってタイヤがぺたこになっちゃダメですけどなる前にです、ね、空気が充填できるところに移動できたらそちらで抜く方が先ほど の, あの圧縮空気なども使わずに済みますので。 そのそういう方法をお勧めしますでは抜いていきましょう、えー、こんなに長い実が育っていました それでは先ほどの道具をですねこんなやつですね、えー、こう組み合わせましてまずはこの先が尖ったリーマーこちらを使って穴を広げていきますその時ですねこの先端にあのゴムのりですねパンク修理用の付属されているゴムのりを、えー、たっぷり塗ってくださいそして穴に入れたら。 ぐ り, ぐりぐりと今回は刺さっていたものが非常に大きいので、えー、比較的簡単に入りますけど小さなものだと結構何度も。 この作業をしてですね穴が穴を拡充しないと入っていきませんので丁寧にやってくださいその時忘れずにここにゴムのりをつけること大切ですここの中にですねゴムのりをこうまあ行き渡される引き渡せるという意味もありますそしたら次はですねこの 先端をですね今、今こういう状態で使ってましたけど差し替えてこういうこういう状態にしますそしたら今度この補修材ですねシール材をこのタイプはこうカバーを取ります向いて下さいこういうふうにむきますね 抜いたら。この。この穴にですね、この穴に。通します。ちょうど中心にくるように通してください。大体真ん中辺ですね。こういうふうに刺しましたら。またここにですね。 えー、エコセメントと書いてありますけどゴムのりを塗りますたっぷり塗ってください、はい、こんなふうにはいこんなふうに両面たっぷり塗りました塗ったら差し込みますちょっと力技ですよ こんふうに一番奥までちょっと見づらいですけど一番奥まで押し込んだら、えー、引き抜きますはい抜けました先ほど使う道具のところでですね言い忘れちゃったんですけどこういったカッターやナイフが必要です えー、この余ったはみ出た部分を切り落とす必要があるからですね切り落とす時は、えー、大体3ミリほど突き出した状態を残してですね切ってください、えー、こんな感じですね、えー、結構ぼっこり出てますけどそう、あのー、走行しているうちにですね 熱で溶けて同化、えー、してしまいますので、えー、こんな感じでいいと思います、えー、それでは空気を切っ圧やつ入れていきますはいそれでは漏れがないかチェックします、えー、これは石鹸水です 給、えー、水をかけてブクブクと泡が出てこなければ修理は完了です、えー、大丈夫そうですね、えー、今回のパンク修理はこれで終わります以上です